第3回テ i n d e 1週間で生出すの<笑>はい、ということで司会進行の太郎ですベロベロベロ<笑>ということでね前回<笑>すいませんちょっとね風っぽくてサマーションもあ り, ありありのマスクさせていただいたんですけどまあここにニキビがあるだけなんでここを隠せばなんでもいいんですけどねウェイヤー<笑>ということでね 第1弾が手だけで何マッチするの八マッチ第2弾がメイクしたら何マッチするの第3弾はスーツ<笑>ということでねスーツの画像をアイコンにしたら何マッチするのということで早速ね今日1日目やっていきたいと思いますでねもう準備はしてあってですね準備はしてあってもう設定はされてますアイコンがこの3つ1123この3つで 結構前ですね。もう黒髪ですらないから。結構前に撮った、なんとなくスーツで撮った画像です。今家にちょっとスーツがないんで。プロフィール。今は黒髪マッシュです。カッコ1日目ってしてます。まぁ、あ、こんな感じでね、何マッチするか。で、なんかちょっと、初期設定を直すためにちょっとだけスワイプさせてもらって、今ちょっとスワイプして2マッチしました。2マッチ。さあでね、こっからスワイプフィーバーやっていきたいと思います。ぷーぷーぷー。 いきますせーの1234567891011老け顔の JK うるせえメイヘラアカシうしシシシシ高い人はスキピあれだねやばもうなんかね Tinder ってさメイヘラ系のメイクの子多いよねこう涙袋プカーみたいな。 いやいやいやお前プカプカ浮かんどる水平線かみたいなね<音楽>あということで今日一日目こんな感じで終お会いしましょうバイバイ今日の夜は僕と一緒に寝ないということで太郎です2日目を飛ばしてしまい誠に申し訳ございませんでした映像のデータが残っておりませんでした 大変申し訳ございませんということでねほらいいペースでマッチしてますよこんなスプーンっていうねこれあの広告の BGM をゲットしたんですけどもほらやっぱこの BGM 流すと Tinder マッチしやすくなるっていう噂を聞いたのでちょっと試してやってみましたどこにそんな噂があるんやということでねあ今ちょっとねこの子結構乃木坂にいそうな可愛い子でしたはい いこで続けていきますよママッチマッチチれ初日っていうかもう3日目なんでね2日目2日目やってなかった分ちょっと溜まってた分今一気にマッチしてるみたいな感じですかねでなんだろうなやっぱ Tinder 自分画面の一番右側のページにあってでなかなか開かない結構開く頻度が少ないのでちょっとね頑張って開いていこうかなっていう感じですねはいでも現在10マッチまあざっと2日 スワイプで10マッチなで結構いいいい方かなって思いますはい、で今回ね今回ちょっと右スワイプだけじゃなくてたまに左スワイプを入れることにしましたなんか左スワイプを2割とか3割とかすることによっていいアカウントだってあのその何ん で, ですアプリ的な機械的なもので判断されるらしくてだからずっと右スワイプばっかりしてるとロボットとかと間違われて 悪いアカウントだって認識されてマッチがしにくくなるっていうお話をなんかで見たことがあるので今回はね左スワイプも少しずつ入れながら右スワイプをしていきましたそうやってね改良を重ねることであのマッチングアプリでのモテに繋がるんではないかなと思いますイケボですね相変わらず僕ははい内藤ですということで本編へどうぞはいということで えー、っと前回のビンダー企画から1週間経ちましたウェイということでね第1弾が何やったっけ手だけで八マッチで第2弾が何やったっけメイクで40くらいかな今回第3弾普通やべ背中かゆくなっちゃった今回第3弾が スーツを着てフィンダーやったら何マッチするのかということで今日7個目でございます<笑>はいということで押しますせーのということでね1週間ということでまあ、今回ね名前名前ジョニー・デップということでね 1, 2, 3, 4, でプロフィールは 今は黒髪マッシュですこれ当時ねあのなやったっけ黒いあ黒じゃない茶髪でスーツ茶髪時代に撮ったスーツの写真だったのでちょっとね<笑>黒髪ですよっていう保険をかけておきましたでね、もうね上のね星のところいつも「いいね」が来てたら出る部分がゼロなので今回はそのままね数字を言いたいと思います もうね、やれるだけやったってことですからもう本当に運動会のために毎晩毎晩リレーの練習したみたいなことですからね<音楽>あちなみにあのー、よく言われてるのがスーツ男子はモテるってのはよく言われてますただ新橋とかね女性が意外とねスーツ男子を狙って役名を、あナ<音楽>ンパ待ちしてる女性がいたりという話もよく聞きます ということで、早速、結果発表していきましょういきます、せーの、8 15番、15万。やばくないやばいよね。え、手、手です、手だけで8万っちゃったんよ。カウントスーツ姿で15ってやばくない ?2 倍なんよ。 で俺なりに頑張って漏れてるやつの精一杯選んだんだけどね。メ<笑>あったわ。そほんでじゃあ、この、自分から今日メッセージを送んないんですけど、来た場合に返信してるので、ちょっと見ていただけたらなと思います。まず、一つ目。はじめまして、あゆれています。よろしくお願いします。どうも。<笑>まずやる気ない人やね。この返しは<笑>で。この人はちょっと続いたんで、 そのネクタイどこで買いました珍しい色だけどすごくかわいいネクタイは日本で買いました確かにそりゃそうつけてる人がいいからいい色に見えるのかもそれは分かってた意地悪かそうですこの色探してみますけど本当に似合ってると思うそれはうれしいるなんでこの後やってるのまだ丸社会人になって大学の時より新しい匂いがな走ったからかな ジョニー・デップさんはなんでやってるのツッコめ名前ツッコめ確かに社会人でやら、ね、ないの俺も出さなしかな。だよね、頑張ろう。結構合ってる出場されとるやないかで、3人目。これがちょっと俺を知ってた人です。え、たらおきゃいいや、ジョニー・デップです。うん、イケメンですね。 今日の動画企画なので今日消しちゃいますけど、ね、動画頑張ってくださいということで応援してくださいましたはいと い, う、はい、ということでスーツモテる説はあったんですけど15マッチが限界でしたキッキッキッ、まあ、やっぱね人の顔にもよると思うんですけどやっぱ茶髪、えー、がダメだったのかなでは僕は思います、うん、はいということで今回は Tinder、えー、企画第3弾 スーツで、ティンダー1週間やってみたらナンバーツーノーでしたまた次回の企画でお会いしましょうウェイ o